ねえあ君この辺りに扉はない扉って言ってたよねまさかまさかあ君は<タッ>なぜ閉じなきゃいけないんでしょここ 人の心の消えた寂しい場所に後ろ戸は開くんだ後ろ戸からはスズメえ災いが出てくる好きお前は邪魔えなんだこれは嘘でしょちょ、ちょっとちょっとちょっとちょっとソータさん君についてこられても困るんだよそんなこと言ったって いっそじゃんえっ猫を探して九州から今からたくさん人が死ぬソウタさんっ待ってっっっスズメさん君が鍵をかけろ<笑>頼む俺にはもうできないんだ<笑>ソウタはしくじったんだなあなたは怖くはないのか<笑> いっていれらっしゃいいってらっしゃいいってらっしゃいいってらっしゃい行ってらっしゃい行ってきます